もう少し時間を置いたやつなんですけどもやっぱりアルカリが強いところだとちょっと黄色い部分がですね結構伸びてくると上の資源がねんですけどここに炭酸ナトリウム無水物を入れますまあ大体 23g ぐらいですねここに水ですね普通を加えるんですけど あんまり激しく炭酸ナトリウムがかくはんされないようにゆっくり入れますゆっくり入れてるつもりです、はい、次に、えー、と紫キャベツ色素を上の方から。 えっ、ー、と生のキャベツ色素をあの抽出してもいいんですけどこれは粉末です粉末の色素ですはいですねえー、炭酸ナトリウムそのものは pH10、えー、に近いまあやや強いアらかりでえー キャベツ色素がこう青っぽくなるわけですね。で、無水炭酸のドリウムは水に触れるとこの結晶水がこうゲル状でできてこうあまりこう混ざらないようにできるので下の方でずっとこう溜まってる状態ですねここはなんかこう 壁, 壁ができるっていうんですかゲルゲルがこうブロックしてる感じになりますね。 しばらくこれ溶けないで下の方にたまっている状態が続きますでここにえっ、ー、と塩酸です塩酸を薄めたものを上からで、まあまりこう混ざらないようにして上の方からゆっくり摘果すると、まあ、当然上の方が塩酸の影響で酸性が強いですから紫キャベツ色素が 赤くなる と, ちょっとゆっくり入れたつもりだったんですけどあまりこう焦って入れると下の方までいっちゃって、えー、CO2 が出てきちゃったりするんですけど も, もうちょっと塩酸を超えています、はい、このままの状態で少し置いておきますと。 下の方はです、ね、アルカリが強いもんですから下の方がこう青っぽくなって上が塩酸で赤っぽくなるのでちょうどそれがせめぎ合うところが紫だったり中間の色だったりするわけですね。もうちょっと塩酸入れてみます 上の方がはっきり赤くなってでガラス棒で下の方の炭酸ナトリウムの方ちょっとこう混ぜてみますと青い部分と赤の中間色ですね紫色赤紫色がこう現れてきます。 泡が見えますけどこれは二酸化炭素ですねもう少し置くともうちょっと色のグラデーションがこうはっきりしてくるんですけどもう少し置いてみることにしますしばらく置いたものがこっちの試験管にあるんですけどこ の, この下のですね pH の高いところですね pH12 ぐらいなんですけども PH12 ぐになるところ黄色っぽくなるんですけどもこちらの方も下の方がだんだん黄色くなってきますもうちょっとするとねはっきりと見えるんですけどもう一回ちょっとかき回してみますね。 ま、た追加します紫キャベツ色素を粉末をまたさらに直接追加します。 ちょうどあの赤 と, このところの中間のあたりです、ね、ここ紫色に見えてきてるんですけど追加してさらに色素を追加しますだんだん色濃くなってきますけどね 塩酸を追加しまして3時間ぐらい経過したんですけどいい感じで下の方が黄色くなって黄色。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 ちょっと色素キャベ紫キャベツ色素ちょっと入れすぎちゃった感じはしたんですけどちょっといたずらでもう一回ガラスも入れてみますけいじらない方がいいですねちょっといじったら変なっちゃいました